が来た。よーった。まあ今日僕ら勝っちゃった場合、もう三本目がなくなっちゃうんですよ。はい。わかりました。この企画が倒れかねないってことですよね。店長。はい。えっと岩のいいラーメンにわかめとメベマートッピングお願いします。そ ど, どうしてくれるんですか。本気でやってる。いや、まあ、そもそも負けてない。 え<笑>あっどうぞ今腹何分ですかはい、えー、スタートバイル、えー、特に何も決めずオープニングを取り始めるんですが、はい、今回は、えー、サムライティング3本勝負の第2戦ということでおいしょよろしくお願いします 第2位戦目ということは第1戦目やったってことですかそうですねいつやりましたっけね<笑>なんかあまりにもしょうもないような結果になってしまってごめんなさいあれは本当に申し訳ない僕の完全に実力不足でああいう自己高かになってしまったんですけども今回は大丈夫ですちゃんと調整かけてきましたから今回は、はいうん、ちょっと前回がえー、っと、はい、1対41対4ですね1対4だったはいなんで さすがにちょっと差がつきすぎたんで、はい、今回は2対4にしようと本当に申し訳ございませんありがとうございますなんで、はい、鈴木さんに助っ人一人とはい、えー、サムライチ…サムラチームチームサムライチングチームに1人、助っ人と人はい、はい、お, お願いします早速、鈴木さんの相棒をはいちょっしたいと思います<笑>はいと、うぞうも安藤です生きて 今回 は, ですね、はい安藤さんはい赤髪チームということではいはいはい我々はもうあれですから言ったらもう二つにつですよよろしくお願いします、はい、あの、はい、サライティングチームは僕と健介、はい、と、はい、ケンスンの3人でゃさすがに勝てないので、はいはい、今日はゲストを呼んでおります誰ですかどうぞどうぞ真ん中行ってくんだ真ん中拙者が来たよいしょー まさかの山本さん。いよろしくお願、ね、いします。すみません、こんなポンコツなチャンネルに出ていただいて本当に。と<笑>いうことはじゃあ、えっ、ー、と、サムライティングチームが山本さんを加えた計4名。そうです。で、僕が安藤さんとの2名で。4対2の勝負と。これ結構いい勝負になるんですか。いい勝負になるんじゃないですか。<笑>僕サムってです。ほう、なるほど、はいで。で、肝心な勝負の内容っていうのは。ラーメンショップさんのラーメンを各チーム3倍ずつ、はい。と。 ライス3杯ずつ、はい、とケーキ、はい、7号ホールのものですね、はい、そちらを3個ずつで最後にチャーシュー丸々1本各チーム1本ずつの早食いレースですね4対2のチームでやっていきたいんですけど、はい、マックスさんとアンドさん赤髪チームは2人同時に食べ進めてくださいで僕ら4人いるんですけど僕らも2人で 4人のうちから2人出して戦いますその中でキングさんには次に戦ってもらって、えー、パンちゃん、ユウマさん、僕は交代してやっていこうと思いますなるほどあ、僕とアンナさんは常にずっと座ってて、はい、敵チームは山本さんはもう動かないんだけど、はい、その横にいる人が、まあ、ケンスケだったりパンちゃんのあたりオカったりっていうはい。なるほど会見してくるので負けたらなんかの、まあ、三本勝負で僕ら1本勝ってるんですよ鈴木さんに まあ、今日僕ら勝っちゃった場合もう3本目がなくなっちゃうんですよ、うん、はい分かりましたこの企画が倒れかねないってことですよねはい勝たなきゃいけないですよね一応もう負けた場合の罰ゲームパチはパンちゃん考えてあるとのことなので、はい、まあそれはもう負けたら発表させていただきます、はい、かまりましたまあまあ大丈夫です勝ちますよ3本目やらないとダメだもん、うん、こんなの2回でね終わっちゃったらあれですからまあお願いしますよ それではで実際に自食に向かいましょうかはいはいではよろしいでしょうかはいはいでは関東ダウン5でからいてます543 <笑> 2ちょっと待って<笑>いやいや<笑>ちゃんとやれよ や, んやるとこはちゃんとやれよ山本さんいるのにさそういうのやめろマジでお前そこだけ英語閉めるとこはちゃんと閉めろよ<笑>遊ぶとこ遊んでいいからいきますはい5秒前54321スタートよしよきましよしよよし はいえっと、岩のいいラーメンにわかめとメーマトッピングが合わせます何でよろしいですか大盛りで大盛り で, お, 盛りでお願いします何やってんの<笑>えハンデのつもりですかラーメン食べたい<笑>純粋に食べたいいただきますこれもあるなぁうん、うん、おぉうまい うううんお肉大変だよね。いい ラーメン屋のラーメン に, <笑><笑> に, <笑><笑>に<笑>一番最初のう装に見たらいいですから。<笑><笑> ここちょっとっくなってる。<笑><音声><音声><音声> れれったうごいますおかわりスープでお願いします。ありがとう これ、味噌になってるとかですか多分、今拾わなきゃいけないのが大変だったと思うんだよ、俺山本さんのね、こぼけを見事な感じにするしやで今ねちょうど食べてたんですよ、今あそういうところでもあれだよね、チームの絆みたいなの見えるよね<笑>なんか、今、山本さん真剣な真剣なスープの横で食べれるなんて、こんな怖いなことないじゃないですかないよ、ね ちなみに安藤さんはね、俺っってても持ってないいから<笑>い や, いや、や常にを持ってますよあれですよ、侍の撮影の後の安藤さんの帰り道のぶつかっ て, してまってたね、アルバイトす<笑> 多分麺はオッケーかな。これで。え、もう終わり。はい。うん、早いですね。多分終わりだと思うます。いや、早いっていうか、多分安藤さんがバカ早いなと思う。下<笑>痢が尋常じゃない、マジで。<笑>でね、最後かな、<笑>こっちも。ちっちゃいゴリゴリさす。<笑>うん。まず麺。 何でそんななめかしてたらまた負けますよ。まあうまい ンンのラーメンうまいんんだ単純に好やすい<笑>いやなんんだよ好きななねって言いいががらめちゃくちゃ味いうやゃゃく味ンラボがしてたんですからこれもなかなかできないからいつも はいということで今回サムライイーティングさんにおのお仕事のお選びいただきました。えっ な, ん何らいなんとですねあの皆さん試してくださいねこ本真剣なんで今回はですね、えー、サムライイーティングよりヘルスケアアプリ手帳のご紹介をさせていただきたいと思います。おヘルスケア手帳はい ヘルスケア手帳ですよく病院に行くとですね、うん、お薬手帳というのをもらって使ったことあります、うん、お子さんとかでいや僕あ2ヶ月に1回病院行ってるので<笑>お薬手帳もちろん持ってますよこの皆さんが使われてるお薬手帳なんですけどスマホのアプリでですね<笑>全て管理できるとい う, もう知ってるあ使っやはりもう使われてますよねそうなんですよ お薬手帳だとあのうっかり忘れちゃったりしてもスマホだと俺れ3回1回ぐらい忘れ る,、ね、忘れるんです、ね、シールだけもらうなるほどスマートフォンアプリだと忘れる心配がないという あ, あそっか携帯だもんね、はい、すごいですねうもうスマートフォンなら忘れないですねこれすごいのが薬局での待ち時間から解放されるというで病院でもらった処方箋をスマホで撮影して送るだけお薬ができたらアラームでお知らせが来るので薬局での待ち時間から解放されますめめちゃめちゃゃでかいのよ あ、やっぱやっっっぱててるんですか今処方箋の待ち時間って異常なのなんか処方箋のシステムが変わったみたいな感じで他のとこわかんないけどうちの近所はめちゃくちゃマジで長い20分ぐらい待つまジでこれリアルな話いいこれ素晴らしいっすよねでこれさらにすごいんですよねあの、家庭全員の分を一括管理小さなお子様からコ齢者禍のご家族までヘルスケアティ ー, チョーなら最大10人までまとめて管理できるから便利ということでなんかさ、うん 薬手帳忘れて、シールも回しじゃん貼、うん、り忘れとかもないから、安心だよね。安心ですね。普通に便利で、そう、めちゃくちゃ便利です。まあ、僕はでも、この次のやつがやっぱ一番ですね。アラーム機能がついてるので、飲み忘れを防止できるという。ああ、すごいそ。それやばい。それやばい。そうなんですよね。薬って最後まで飲み切ることがほぼないんですよね。ちゃんと。そこをやっぱり管理できるっていうのは、このアプリの強みかなと思います。飲み忘れでさ。 はい、火とか出た後のあの気持ちやだよね。はい、わーっていうやっちゃいますよね。行きましょう。これはないん、ね、です。ケーキ入ります。はいどうぞどうぞどうぞお願いします。僕もちょっと使ってみようと思ってるんですけど、鈴木さんも使われてるということで、嫁さん、はにこさんが俺使ってないから、はいそこだムル今回ですね、あの概要欄の方にえっ、ー、と説明と色い々ろいろ入っているので、皆さんあのぜひチェックしてみてください。 便利なアプリぜひチェックしてください。そんな大丈夫ですかマジでラーメン食べてるなめこしてて。今ライティングっ構トンネルズさん的なとこあるよね。そのいっちゃいないところに踏み込んじゃうよね。そうですね。なんか踏み込まわたくなっちゃうんだよね。オッケーですけどじゃあそのケーキまで行く。でパンチャタッチ、うんいいか。俺まだ余裕ある。あるさんたお前ネギドの2杯目終わりそうなんだよ、ね。<笑>何何言ってるんだよ。<笑><笑> チームメイトはラーメン食ってんなよって言いました今なな<笑>なんかううううまくてて<笑>ちなみに罰罰ゲゲーームムっ、はい、<笑>でしょないでしょ で, すですはママやジジしもももい 一、まあ、日と言わず、5時間ぐらいだも。くでも売り上げ全部もらえるんですよね、その人<笑><笑>もちろん。ち側絶対あるこれネギ丼、めっちゃくらいありますねうん、これも意外にありますねね、重い 何喋ってないねっ<笑>せっかくなんでねあのゲスト来ていただいているんでゲストのチャンネルの説明しようかなと思ってるんですけどこの一番ね左手に座ってる、えー、とチャンネル名が「きよっチャンネル」ですかね「チャンネル登録 T12」という<笑><笑>これはあの主に早食いをされてるで、ね、<笑>僕やっぱ北海道に住んでてあの北海道を盛りやりたいっていうので早食いやってますあそうなんですねはい、はい、お昼飲み会すゃないです <笑>えーと、安藤チャンネルですか。はい、そうですよ、ねう。安藤さんです。よろしくお願いします。そう、そう初めてスマイ見る方リューかもしれないんで、ぜひ見てください。<笑>なんか京都に似たようなことやってますね。やってますね。はい。登録者四千百八十人。<笑>どうした。 チェンジきついですよ、それはきついだろう、で現在、キング山本さんは串メシというチャンネルをやってます。今ね、ややっっとともううう万人ですか登録者はい、この間は言 で安藤でうん。 うん、ケースんだよ、お前き<笑>、うん、まましした、たたケーキがあ来ましたあなんかご飯みいいいな、うん、いただきますンうん ますよよパンここいく勝ちましょうよだって日店長マジだよでよ、はいうってる。<笑> 肉のツッコミの勝負行っちゃいましょう行っちゃいましょうよ。 いいいきままししょょう、うマジで勝ちましょういやもう本当に今年1回も鈴木さん勝たせるつもりないですからね僕うんこれっち勝ったら第3回がなくなるっていうなん、はい、ならこれ第1回でもいいんじゃないかって<笑>それぐらい差つけて負けたんですよへえー、事故って大あいうことなと思いました何をどうやっても勝てなかった 僕割といい勝負の企画かける方なんですけど、あれだけはもうどうしようもなんなかったですね、だからもう悲しくて追加で替え玉しましたからね<笑><笑>もますよ次使われすす<笑>っいいい、いくくそ痛痛パンチ行くっすね。す 行くっすねほぼっちゃったじゃないかちめっちゃニンニク入れるじゃゃたたじじなないいいすすすすかかででうよよまままににここれれれ勝勝める違う<笑> アイフォンタクシー流、流行しちゃうのにしようか、流行されたケースをいただいて、小2 <笑><笑>でなんかりますよ、それ。 勝った手で言うなんか見せていたりしてもらってダメでしょう、安藤さん負けねえなはいピンク上けねえ。ねーマジで鈴木さんはさ、スマホ2台手に入れたときにさちょっとかっこつけてラインアウト2個作ったけど二個目全く使ってない<笑><笑><笑><笑>なんかさ、荷台持ちしっかりやり切ろうとしてさなんか6個できたからよろしくみたいな感じでさ作ったのに全くそっちのハン使ってないんだよそん恥ずかしいやつだ<笑> ボウが行ってくるまじであの切り取ったケーキのお皿ちょっと残ってクリームが持うてります<笑> ううううん、うん、うんい<笑>これはでですす、ね、明らかに敗因はラーメンですねそうですねそ山本さんに向かってなめっこするっていうのがマジで<笑>間違ってると思うんです僕は。 ななああのラーメンみたたいな<笑>叩かれるよこ<笑>んな勝ち方でいいですか お疲れさまです。 今でよかったですげえ。 どうします今回負けてまあ罰ゲームというかまあ普通に一日店長っていうことは決まってますけど負けは認めない店長<笑><笑>認めないあの受け入れたくないから受け入れない負けは受け入れないじゃあどうしますどけだして次回3戦名三万点とかでやりますかもう本当にガチでやるんだったらもうリベンジやったらクラズスさんとかでガチでマイスエアルすよカイテンいや、ま、そもそも負けてないえ<笑>負けてない<笑><笑> こんなな素の絵っていよ<笑><笑><笑>俺は負けてない絶対負けてない負けてないそれ、ね、じゃあどうするんですか、ね、ななな何を根拠に勝ったと勝ったと思って負けてないと思ってるんですか、ね、も, もう一生勝負しようこれからですか今からだよいいっすよ先生ほんだないいっすよんだなやりますよやりますよじゃあさっきと同じ量のょ。つけ麺一本勝負え二2対4でですか こっちはどうします二人ずつ食べるんですか二人つ食べて、交代。どうやろシ僕構わないっすよシ6スデスモッチだ負けた方が負けだからシかりましたシ勝ちだシ前何だったんだよトンネルシきで乗りノリだけど<笑><笑>行きましょうかじゃあシやろやりましょうよ、いいっすよはいシほ五秒前から行きますね五、四。 3、2、1、スタート 二回目のつけ麺はいや、ずっと美味しいですああ、うん、誰も喋らないっていうこと<笑>最高ですね、真面目な 安藤さん、箸動くからすごいな、やっぱり。<音声>ガチでいい勝負ですよ。 チェンジですかいただきまーすいいですよ僕は落ちくて全然とは任せましたあちょっとマックスチームが進んでるかなすごいうん 今、腹何分目ですか十五十おおあ…超えてます超えてますかます頑張ってくださいまだ本気出してないあ、まだこれからはいじゃあ早速、もう終わっちゃうん で, いいで早速本気出してくださいもここ、終わりますあ、で も, も、まあこっちの方が減ってます逆転しましたね ストスマートですかここ。 無料ですごちそうさまでしたごちそうさまでーす<音声>対するマックスチームはあれ<笑>試合終了<笑>はい、というわけでね第 今、えっと、一部、二部って終わったんですけれども、はい、まあ、三部を残して今のところ、まあキング、山本チームがリードしている感じではあるんですけれども<笑>次、9回の裏ですね、9回の表、あるかもしれないないうのはこの後のえっとオレンジジュース早飲み対決<笑><あー><笑> 汚だな、んかすんで、はいはいはい、早飲み対決はい、はい、ここまではね一歩リード山本さんのチームが<笑><笑>来ているわけですけども、はい、いやーここまでねあのー、まあギリギリちょっとこっちがリードされてるかなっていう感じはあるんですけども、ね、次の早飲みで全てが決まると思いますのではい、チャンネルは開説そのままでお願いいたします。 こんな弱いマックス付き初めて見ました<笑>やっぱ早飲みで締めるっていうのがやっぱり大食いなのかなっていう一番のねちなみに1本2本ずついきましょう2本ずつ まあ、そこがやっぱりどうなるかっていうの を, 蓋を開けてみればっていうまあオレンジジュースって正直まあ簡単な飲み物なんで、まあ、ちょっとコーラを折りますでもいいのかなって正直僕は思ったりするんですよ、ねはい、そうなったらコーラ6でコーラ6でいっちゃいますかコーラ6でいきましょうじゃあ続いては最終決戦です<笑>じゃあいきますいいよいいですかはい5 4 3 2 スタートイ、はい<笑>難しいのものがそうっすよねうわ絶対ストローの方がいいんですよ<笑>半分しか減っとないやないかい<笑>あ安藤さんも言ってるな 残り一歩。やばい、やばい、一旦の勝負だ。おいー<笑>技はい。審議。はい。あ。<笑><笑>いやいや、もうこれ勝ちですよ。 はい、というわけで3回戦が終了しましたけども、はいねはい、まあギリギリ、まあ差は辛うじて<笑>山本さんチームだったかなっていう三回戦でしたね<笑>じゃあ次の四回戦オレンジジュース対決<笑>よろしくお願いしま す, <笑>すい<笑>本当に行くんすかおとんじゃないっすか断っていいんですよエクストスイッシュ断っていいんですよ<笑><笑>いいな、もう あーやっぱスタンディングポジションバクラッチング入ってますねよろしいですかはいいきますよ54321スタート<笑><笑> あのね、俺知ってるんですよ。<笑>勝負は勝った負けたじゃない。どれだけ真剣にやったかっ。そうですね。以上、モライキングでしょ。はい。<笑><笑>もうはいにしもトータルエンディング撮りましょう。やっこのちゃんと動いてますよ。はい。じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ということでよろしください。 本当に僕のあの無茶ぶりにご迷惑を巻き込んでしまい、皆様大変申し訳ございませんでした。楽しかったですね。楽しかったです。もう本当にあのー、見とめたくなくて、負けを、はい、どうにかできないかなって引っ張りに引っ張ったんですけど、最終的に安野さんが辛そうに読んでるのを見て、<笑>俺はなんと悪いことしてしまったんだと<笑>あの悪い帰りました。本当にそれにした。 え辛かったんですか。えつ、辛かったんですかね。試合？試合というかなんか、僕は楽しかったです。辛いってあるんですか。やってて。まあぶっちゃけまだ食える。おお。つけ麺三玉ぐらいだ。やります。終わんないから本当に。<笑>もうもう終わんないから、やる楽しませていただきました。本当に、はい。ありがとうございました。マジで本当体調大丈夫ですか皆さんあ。全然大丈夫。全然大丈夫。大丈夫ですか。大丈夫。す 俺俺ね、結構あんたと長く付き合うのも分かるんですけど結構マジで多分やばいっすよ<笑>っていうのが分かる全然全然全然まねてます よ, ますよじゃあ今回は、えー、と僕の無茶振りに本当に改めましてありがとうございました次回も茶無茶しましょうかまた無茶しましょうはいそれでは皆さんまた次の動画でお会いしましょうさようなら一日店長この後は告知しまーす